こんにちは、白マだぜ。白倉をやっていくぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。ではやっていこう。今回は村を探すぜ。木を切りに行くぜ。いろいろやりたいね。森やジャングルがあっていいね。 エンドラ討伐とかやりたいね森林とかメサとかツンドラとかいいよね 森だぜ RTX でやってるけど綺麗だぜ寝れないぜおやすみバイビー おはようさん朝のマイクラやっていくぜ砂漠は広大で広いね 水が綺麗だね。ゃめちとお茶ゃらしだよ。 の山とか絶景だね。いろいろやりたいことがあるんだよね。 キレイすぎて言葉が出てこないね。なんでだよねん。緑が多いし、雪とかバイオームとか見つけたいよね。 センブル発見スイカスイカ食べ放題 ボートで遠くまで行くよ到着だぜ。 やったぜ村まだかな 《食料ゲット!》 ひまわり畑や草原が広いね 暗いね夜だベッドで寝ようね。綺麗ですな。おやすみバイビ ー, ー。危ない危ないクリーパーにやられる。朝になった、村へ向かおう。 村人さんこんにちはスカイダイビングゴーレムさんこんにちは だったかなだチャンネル登録よろしくまたおうバイビー